謝る村本最中に高橋大輔は、大丈夫、大丈夫、点灯もあった演技直後、二人が交わした会話の中身。結成三年目、カナダ大の絆は、こう深あった。コロラド州コロラドスプリングスで開催された2023年4大陸選手権。村本最中高橋大輔は13組中9位という予想外の結果となったタップ。 先シーズンはオリンピック直前だったため、トップチームは来なかったとはいえ、2位という日本のアイスダンサーとして過去最高の成績を収めていた。今回、苦戦したのはなぜだったのか。2月10日に行われたリズムダンスでは、村本がミッドラインステップの後半で転倒した。あ、あ、しか出てこない。それこそ去年の次第陸を思い出したというか、 そう、村本が感想を口にすると、横にいた高橋が、去年、何だっけこけたじゃん。あそっか、二人の間でそんな会話が交わされ苦笑いした高橋だった。村本、疲れもあったのかな。最も昨年のこの大会のリズムダンスでの転倒は、今回のようにエレメンツの最中ではなかった。演技開始直後に、二人のタイミングがずれて、接触。 転倒という単純な事故である。トップチームしか取れないレベル4も獲得する村本がステップの最中に転倒したのを過去に見た記憶はない。記者がそう言うと高橋が大きく頷いた。僕もない。練習でもないです。僕の先輩特許なので特徴する。何で練習でやらないミスをするのか。なんでだ、というのはある。 本当に次陸に向けて良い練習ができて自信を持って現地に入ってきたので、と言葉を探す村本はこう続けた。混乱しているんですけど、頭、自分なりに攻めすぎたというか、エジが引っかかってしまって、疲れもあったのかな。ちょっと自分では何でだろうという感じ。演技直後にひかみで二人が交わした会話の中身、ぬめり終わった二人は、 氷の上でどんな会話をしたのか。ごめんって。戸村元大丈夫、大丈夫。多分大丈夫って。と高橋が続けた。カップル競技は片方が失敗すれば相手の足を引っ張ることになる。だがそれもお互い様のことだ。確実にレベル取れるようにディープエッジでやってきた。 標高が高くて自分が思ってる以上に足に来ていたと思うし、いろんなことが重なっていたんだと思う。僕自身ツイズルでもバランスを崩して結構自分の中でバタバタしていたんですけど、そんな中でもまとめられたかなと。そう高橋は言う。 標高1800メートルの影響は到着してから3、4日後が最も強いと言われているため、マリナズエヴァコーチの判断で試合直前に現地入りした。実際、滑ってみてどうだったのだろうか。なんか練習ではあんまり感じなかったんですけど全部通すときつかったです。でも思ったよりかは、そういう村元の横で、高橋はきつかったです。と何度か繰り返した。 高橋まさかの転倒ぶつっと来てしまって、フリーは大会最終日、2月12日に行われた。今季のフリー、オペラ座の怪人は、二人でわざわざニューヨークのブロードウェイまで見に行った、思い入れの深いプログラムだ。順調に進んできていたが、終盤のステップで今度は高橋が転倒した。観客席から、どよめきと悲鳴が聞こえた。 その直後に最後のリフトの部分でバランスを崩して再び転倒してしまった。高橋は悔しさを隠せない表情で演技を終えた。意外に僕の中では足に来ていなかったんですけど転倒してしまってからプツッと来てしまって、最後まで集中力が続かなかったというのはあるかもしれないです。高橋大輔といえばシングル時代そのステップは世界一と言われた。 あのような転び方をした理由は何なのだろう。カウンター、ターンに入るんですけど早く入りすぎて戻そうと思ったらバランスを崩してしまって。シングルだったらタイミングは自分一人で決められる。だがそこはやはりカップル競技の難しさだ。リフトの転倒の理由は何だったのか。体力もあったと思いますしタイミングもバラバラだったりとか。いろいろですかね。 高橋がそう言うと、村本がこう続けた。それまでは本当に犬メりをしていたのでミスはもう仕方ない。全然大丈夫です。金もリズム、ダンス、失敗したから、と、すっきりした笑顔を見せた。二人の言葉から感じる絆とリラックス、そんな中でも収穫はあった。ミスが目立った試合だったんですけど自分たちの中ではレベルアップしているのを感じる。 レベルの方もターンとかはジャジに評価されてきている。あとは練習を積み重ねて世界選手権に向けてやっていくだけかなと、戸村元。標高が高い中でミスがあったものの滑り切れたというのは自信が少しついた。平地だったら簡単に、簡単じゃないですけど、と高橋が言葉を切ると、簡単にできちゃう、と村元が笑いながら続けた。 組み始めて3シーズン目。最初はお互いに遠慮があったが、今では二人とも良い意味でリラックスし、パートナーシップの絆が深まっているのが言葉の端々に感じられる。この大会は国際大会としては結成してから8試合目。試合慣れをしてきた手応えも感じると村元。NHK 坂月とかでは周りのチームに目がいっちゃっていたというのがある。 今回は周りが気にならなくなった。そういう意味ではトップチームとの試合経験が役に立っているのかなと思います。村本が鳥肌が立った理由は ?3 月の埼玉での世界選手権に向かう気持ちはどうなのだろうかそう聞くと先日大ちゃんに聞いたんですが、と前置きしてから村本がこう切り出した。前回日本で高橋が世界選手権に出た。 時オペラ座の怪人を滑った年でそれを聞いてまた日本開催の世界選手権でオペラ座の怪人を滑ることに鳥肌が立った。2007年東京世界選手権で高橋が銀メダルを手にして初めて世界選手権の表彰台に上がった時のことだ。やはり日本で滑るというのは特別な思いです。シーズン最後はパーフェクトな演技を見せたいです。戸村ら 興味深い符号は、それだけではない。実は11年前、今回のフリーダンスのあった日の前日になる2月11日、高橋はこの同じ会場で次第陸選手権の表彰台に上がっているのだ。パトリックちゃんについでに言い合った。そうなんです。ねと驚く高橋に11年ぶりに同じ会場に戻ってきた感想を聞いてみた。 本当に良い経験になりましたしまさかアイスダンサーとして次第陸に出ることになるなんて。が、まあ、去年も出ましたけれど、人生何があるかわからないな、と思います。3月には日本のファンの前で、2人の今季ベストな演技が見られることを期待したい。フィギュアスケート氷上ミの花田村明子分、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。